ははいいいいみさんこんこににちはサルですす、えー、今回から新しし試みに挑戦したいと思います、えー、コロナ禍に見舞われた昨年の春から今年の夏にかけてひ、まあ、暇を持て余してあの100円均一をたくさん回ったわけなんですけど、えー、そこで買い集めたキャンプグッズをですねうまく応用すれば被災時に役立つサバイバルバッグができるのではないかなと思いました。 あのーまあ、緊急避難セットって結構あのキャンプ道具と共通のものってあるような気がするんですね。まあ、そんなですねとっても安易な発想なんですが使用頻度の少ないキャンプギアを倉庫にしまっておくぐらいだったら、えー、緊急避難セットとしていつでも持ち出せるようにしておいた方がいいなと思って。 ただあのご紹介する以上は YouTube で、まあ、不特定多数の方がご覧になる可能性があるのであまり無責任なことを言うのは良くないと思いましたので今回はあのサバイバル関連の本をちょっと読みあさってみましたまず揃えるべきものを大まかに考えてみたんですけど、まあ、緊急避難セットとしてはえ食料これ水を含みますよねで服あの靴も入れますあと火を燃やす燃料とか明かり照明 で工具とか防具、これナイフとかロープとかを含みます。あと、救急セット、まあお薬ですよね。それからクッカーやカトラリーやアルミ箔のようなえ食べるための道具。それからそれらをすべて入れるバッグぐらいかなと思います。というふうにご紹介すると、えー、キャンパーの方なら何となくピンとくるんじゃないでしょうか。あのー、ライトがいるって言っても、 まあ、キャンプとかしたことない人だったらあの懐中電灯でいいんじゃないぐらいしか、まあ、もしかしたらね全く想像つかないかもしれませんただキャンプ経験があれば、えー、夜中を安全に過ごすためには照射角の広い全体を照らすものとあと手元をスポットで明るく照らすものがあった方がいいなんていうこともですねやっぱそのシーンによってこういう風なものがあった方がいいっていうのをやっぱり経験から知ってると思うんですよねあの暗闇でニコ焼いても 焼けたか焼けないかわからないと口に入れてもちょっと心配だったり、えー、美味しさがわからなかったりなんかそういう経験って、まあ、キャンパーの方なら結構あるんじゃないかなと思うんですよね、まあ、そういう意味であのキャンパーの経験ってあの防災セット作りには結構役立つんじゃないかなと思うんですねあのもちろん正解はありませんのでまたね皆さんお気づきの点があればコメントくださいであの震災の種類によっても、まあ、状況は実際には変わると思います えー、地震の場合と火災の場合とではおそらく必要なものは違ってくると思いますし例えば山とか、まあ、海で遭難したとか、まあ、津波あるいはま火山の噴火とか、えー、まあクーデターとか戦争とかの、まあ、人災だったり、まあ、どんなきっかけでですねサバイバルバッグが必要になるかというのはもう全く予想はできない状態また被災した瞬間に自分がどこで何をしている時なのか、えー、自宅にいればいいんですけど 職場かもしれないし、通勤の途中かもしれない。あるいはショッピングモールで買い物してるときとか、まあ、車を運転してるのか、あるいは電車やバスで移動中なのか、また時間も早朝なのか、もう真夜中眠ってるときなのか、あるいは日中、どっかでね、あのお昼でも食べてるときなのか、全くわからないことだらけで、そう考えると不安要素が増えるばっかりなんです。ただ、ここまで考えたときに、一つだけ重要なことに気づきました。 えっと、私の場合ですね自宅には、まあ、常に人並みの緊急避難セットが常備してあります家族が飲む水や食料、まあ、食器とか照明、まあ、照明の乾電池とかですね完璧には程遠いんですけど、まあ、一定の備えがありますそれに対して震災に対して全く無防備な状況があることに気づきましたそれは働いている時です 私はあの朝から晩まで通常会社に出勤して職場で働いてるんですねでもしそんなタイミングで大地震に遭遇したらもうこれは自宅と違って大惨事なんです、えー、例えば靴はビジネス用 の, の革靴ですよね、まあ、服は動きにくくて、まあ、汚れると目立つ白いシャツこれ自宅と違ってですね緊急避難具なんかも、まあ、会社の福利厚生品なんて、まあ、完全に人任せですから 一体どこに何があるか全然知りませんもしかしたらろくにない可能性だってなくはありませんいくら法律や条例で、まあ、企業があの全従業員の3日分の食料品などの、まあ、備蓄の義務がありますよって言っても、まあ、努力義務ということに過ぎないしそれをどの企業もですね防災担当者が定期的にきちんとメンテしてるかっていうと必ずしも怪しいような気がするんですよね。 その時に、えー、自分が被災したのは企業のせいだっていうわけにもいかないと思うんですねやはり自分の命は自分で守るっていうことが基本ではないかなと思うんですでこれはまずいなと思ってですねっていうのも一日の半分以上は職場で働いているのにその時に被災したら自分を守る方法も家まで無事に帰るための備えもないということなんですねまあなんとか し, しないといけないかなと思ってじゃあ外出時に被災した場合の 緊急避難セットを準備しよううといいううに思いつきましたしたしがってこれからご紹介するのは外出時または職場で働いている時に被災してそこから無事に生きて自宅に帰るために準備したサバイバルバッグとなりますしたがって普段はそのバッグは職場とかあるいは通勤で使っている自動車の車内に置いておいて、まあ、いざという時はそれをリュックのように担いで持ち出せる とというコンパクトななサイズであることが前提になります。あの海外の軍隊にも所属して多くのサバイバル経験を持つ軍事ジャーナリストの次久義さんも、えー、自家用車をサバイバルボックスにするまあとてもいいというふうに提唱されてましたまたグアムで28年間にわたって戦争が終わったことを知らないでジャングルの中でアメリカ軍から逃げて隠れて暮らした横井翔一さんの次女もですね改めて読み直したりしました その本の中で印象的な一節があります。今回私がサバイバルバッグを作る上で、ちょっと方針にしたことにも関係しますのでご紹介すると、28年に及ぶグアムで の, あの生活から救助されて、日本に戻ってきたとき、ある日本人からですね、アウトドアのいろんな道具を見せられて、あのガスコンロとか、ランプとか、寝袋とか、えっと、もしこういうものがあったら、横井さんも随分楽だったんじゃないですか なんてい う, ふうに聞かれたそうなんですけど、えー、横井さんの回答はですね「いや私はそうは思わないよ、えー、よくできた便利な道具に囲まれていたら逆に生き残れなかったんじゃないかと思うよだって楽だもの、えー、便利な道具がいろいろあったら私は多分ダメになっていたんじゃないかという気がするよ、えー、私の場合何も好きでアウトドアっていうのをやったわけじゃなくて、えー、とにかく毎日生き延びていくのが大変だったんだ」っていう回答なんですね この一節を読んだ時に私が感じたことなんですけど、じゃあサバイバルバッグを準備するときでも、えー、何かに頼るっていうことではなくて、まあ、可能な限り自分の知恵とか現在持ってるものだけを工夫して、えー、備えるということができた方がいいんではないかなというふうに思ったんです。あの、便利な道具に頼ってはいけないというふうには全く思ってないですし、今自宅にあるものはそれを使おうと思います。 えー、ただそうではなくて、えー、例えば水ですね、えー、水は1日3リットルでまあものの本によると大体3日分は確保するというのが1つの目安のようなんですね。 まあ、食べ物に含まれる水も含めてということだったりしますのでちょっと厳密にはわからないんですけどまあざっくり言うと10リットル近い水をですね確保することになるらしいんですけどそれをリュックに入れて持ち歩くってなるとちょっとそれだけでくたびれちゃいますよねそう考えるとじゃあそれは難しいなとどうしようと水を確保するためにえ例えばソイヤーとかセーシェルとか キャンプなんかでもよく使うあの川の水、清流なんかの水を浄水するためのもの、えー、そういうものを買うっていうのも一つのアイデアだと思うんですけど、じゃあないから買ったから解決かっていうと、まあ、もし、えー、現実に被災した状況だったらアウトドアショップに行って買うこともままならないわけですよね。また購入できたとしてもしばらく使っているうちにフィルターが詰まったりとか、あるいはそもそも浄水できる水には制限があるとか、 便利なものに頼るっていうのは逆にそこに制限も生じるような気がするんですねだからなるべくそれはもう最後の手段としてしないでおこうとあくまでもその家にあるものを使ってやってみたいなというふうに思いますもちろん家にセーシェルがある方はですねそれを使うっていうのはもう一つの良いアイデアだと思いますのでそこを否定する気はないんですけどあの私の場合にはセーシェルもソイヤーも そういうい浄水機能のののるものは今のところ持ってませんのでじゃあ、えー、買おうではなくてまず自分で何とか飲み水を確保するにはどうすればいいのかなと考えるところからちょっと今回は取り組んでみたいというふうに考えております。<音声>横井正一さんにせよ 次、久吉さんにせよ、彼らはガチのサバイバーなので、私のような趣味の百均庭キャンパーとはまるでレベルが違うんですけど、まあ、とっても興味深い経験とか、そこから得た知恵がですね、書き残されてましたので、ご興味ある方は、まあ、残念ながらどちらも廃盤なんですけど、古本などを探してお読みいただくといいかもしれません。えー、私が特にいいなと思った署名を下に載せております。あの、視聴者様に教えていただきました。 では実際に準備に取り掛かる前に意識したことをご紹介します。まず一つ目にこれ原則でお金をかけないということです。えー、何かというとですね、使う予定がはっきりしない。できれば生涯地震に遭遇しないで使う必要がなかったという方がいいわけですよね。 そういう予定がないものにお金をかけるっていうのはですね、結構億劫なんですね。なんかよし、やるぞと思ってもですね、ちょっとお金がかかるとなると、やっぱりやめようかなってなりがちなので、まあ、今回はあくまで今家にあるものだけで揃えるぐらいの気持ちでやりました。また最初に申し上げた通り、 えー、ないから買おうっていうのではなくて、えー、まあ、なければないで、今あるもので工夫してやってみようっていうところを大事にしたいということも背景にあります。えー、まあ、どうせ使う必要ないんだからぐらいの意識でですね、まあ、使うことがなければラッキーなんだぐらいの感じで、ちょっとそれようと思います。まあ、最低限買わないといけないものあると思うんですけど、そんな感じでもう、まあ、なるべくあるものを使います。それから2点目に、えー、意識したことは、ないよりは良いという考えです。 あのお金かけないわけですから、まあ、チープなんですねただもう何よりも問題なのは無防備であるという今の状況なんですね今だと通勤は革靴に、まあ、白いカッターシャツを着てビジネスカバンを持って行ってるんですけど、えー、その状態で被災した場所を自宅まで帰ってくるっていうのは、まあ、かなり困難じゃないかなと思うんですね えー、地面が濡れてると革靴滑りますし、えー、そもそも倒壊した建物のがれきとか、まあ、ガラスの破片とかですね大きな釘みたいなものがゴロゴロ転がっててればあの革靴ではですねちょっとこう心配で、えー、歩くのもままならないんじゃないかなと思いますしまあきゃなシャツなんてどっかに引っかかったらすぐ破れるし本来は書類を入れて持ち運ぶようなビジネスカバンだと、まあ、ペットボトルすらですねまともに入らないと思いますし そうなってからだともう後悔してもあの手遅れなんですよねその点もし少し厚底の動きやすいウォーキングシューズのようなものがあったりデバッグに入れて両手があの空いた状態だったりすれば全くその動きやすさは違うと思うんですね、えー、そういう意味ですあくまで完璧である必要は求めなくてあてないよりは良いという意識であの作りたいと思います あと3点目は普段も使えるものということであの日常生活の中でも、まあ、ちょっとした時に使える組み合わせが意識できればなと思いますあの例えば会社の昼休みにちょっとあの公園に行って、えー、その時にこのバッグを持ち出せばお湯を沸かしてコーヒーが飲めるとかだとですね、まあ、多少は日常でも使用頻度が増えますのでそうすると、まあ、気づいたらあの使用期限切れてたなみたいな あの緊急避難セットによくありがちな失敗が減るんではないかなと思うんです備蓄品を普段から使いながら常にこう新しいものに変えていくとローリングストック法というものはあの検索したら色い々ろいろ出てくると思いますそういう意味で普段も使えるものというものをことを意識しましたお金はかけないあるもので揃えますそれからまあ完璧ではなくていいのでもうないよりは良いという感じあと最後になるべく普段使いができるような組み合わせ こういうものを揃えたいと思います。